あといくつ夜越えて大人になるかなどまだ見えぬもの欲しがるただ道への憧れ 「嘘を覚えてみせるわ」「雪景色でいけん」「綺麗に見えてからあと」「惨めだね考んだえ」「悩む毎日